はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えっと今日はですね。ブロックを使った簡単な胸の前をリラックスした後、あと肩甲骨背中もリラ。あのー、リリースする。えっと簡単なブロックを使ったポーズご紹介していきますね。で、どうしてもね。家の？ から外に出れなくて家の中にずっといたりとかすると胸がどうしてもこうやってえっ、ー、と閉じてきてしまいます胸が閉じると肺が広がらなくなって肺が広がらないと呼吸が深くできないという風に悪循環にねなっていってしまうのでぜひこれで1日1回あのリセットしていただければと思います胸の筋肉も柔らかくなるし背中も肩甲骨もほぐれるとてもいいポーズですえっ、ー、と ヨガブロック2つ使いますで1個を頭の枕用、横に置きますね。横に置いて、ですから前、えー、と上から見るとするとです、ね、頭用がこうなってで、背中の背骨の真下にこうやって T の字になるようにヨガマットの上に置いていきましょう。頭が横、背骨の真下に縦にくるようにこうやって置いていきます。でえー、と座ってていいただいて で腰がぶつからないように腰がねこのブロックの角にぶつかると腰痛めてしまうのでそっと背骨の真下肩甲骨の真ん中にブロックが来るように置いていただいてで頭をブロックの上に置いていきますで両足は伸ばしてで両手は斜め下にして手のひら上にしてで目を閉じていきましょうもうただこれだけです。 このまま5分ぐらい静かにただ胸の力を抜いてただ呼吸をするだけそれでも結構ですしそれがいけそうだったらこの両手を上に万歳していただいて反対の肘と肘抱え込みます。反対の肘と肘。で吸って吐きながら肩の力を抜いていきましょう肩甲骨の力も全部抜いていきますで肩甲骨がどんどん緩んで ブ, ラブロック 背骨の 真, 真後ろにあるブロックを肩甲骨が左右から挟んでいくようなそんなイメージで力を抜いていきましょうただ呼吸していきますねしばらくこうやって力を抜いたらこの腕組んでいらっしゃる方は腕の上下を逆にしていきましょう で続けて吐いて肩甲骨の力肩の力肘の力も抜いていきます。でこうすると肩がねツーンと引っ張られて痛いっていうような方は手のひら天井に向けて斜め下床に下ろしていただくだけで結構ですよ。で足もこのままでもいいですし両足お尻の方に持ってきて足の裏と裏向き合わせて。 膝外に開いていただいてもいいです。背骨の背中の力を抜いていきましょう。ただお腹が膨らむように腹式呼吸を何度か繰り返していきます。 肘と肘組んでらっしゃる方もしばらくしたら両手斜め下に下ろしていただいて手のひら天井向けますねで肘から手の甲を床につけて呼吸を続けて胸の前の筋肉をほぐしていきましょうはいこれ5分ぐらいね目どで、えー、続けていただいたら 足、こうやって、えー、とお尻の近くに持ってきてるらっしゃる方は足伸ばしていただいて両手のひら床の方を向けて顎を胸にペトッとくっつけながらお腹の力も使って手の力でも使ってゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、そしたらですね、両足をひし形ですね、ひし形のように、えー、ちょっと広めにひ、えー、閉じていて。 いただいてでつま先持てれば持って吸って吐きながらぐーっと前屈して頭の力抜いて胸をひし形に入れるようにして腰の下の方をリリースしていきましょう。肘が今すねの外に出てらっしゃる方は肘をすね手前に自分の方にぐっとちょっと押すようにすると腰の下の方さらに伸びるかと思います。 頭の力抜いて床眺めていきましょう、はい。吸いながらゆっくりと起き上がっていきましょう。これね、特にちっちゃいお子さんとかがいらっしゃるお母さんたちとか、も う, もう常に、常に腕が前に来て胸が閉じてる状態、家事もている状態。 猫背だしっていうことになっていくので、えー、とそういうお母さんたちは特にね1日1回もう本当3分でもいいのでやっていただけるととてもね胸がリラックスして背中もほぐれるし肩甲骨もほぐれるしっていうこ と, とっても、ねあのー、いいあのヨガブロックを使ったポーズなのでぜひ1日1回でいいのでやってみてください。ありがとうございました